をすくのなおくださ い, 元気いっぱい踊り込んでまいりましたのは。 you、mm -hmm. Thank、you お願いいたします。